よしじゃあ完成がこんな感じで、うん、細かくひだがついた状態に、はい、折ります。 き、は、し、い、ですねね、はい、それをじゃあロートにセッししててておいてでそうです、ねはいいーカははただだの受け皿ことでいいんだよ、ね、ででよ加熱して空気、うん、換気扇、はい、換行、はいはい、いいきますます、えー、すげえ溶けてる、うん、こっち側もとばさてなくていい何か満遍、ま、なくみたいな。あすげええー、チーーズケーキ おすげえもうおおいねと溶けたなって思ったら、半分だけじ ゃ, じゃっと<笑>上にい<笑> じゃあ、いきますね。半分ほど。じゃあ、じゃっと。はい、やはい、失礼したか。身長結晶が見えてきたら、ひっくり返すんだけど。ま だ, まだ、まだ引きたいっていう感じですね。やっぱ量が多い分、ちょっと前回以上に時間がかかるんじゃないでしょうか。うん、そっか。前回っていうセリフが入るということは、前は失敗したということ、ね、ううですね。はい。<笑>うん、ちょっと量が、ね、量が少なかったんで。 今回十二グラムやらせていただきますけど。心臓結晶のとこは結構綺麗に見えない感じだったけど、はい、やっと。いいか、いいか、表面。固まってる感じはしますね。ね針がね、ピュッとこう上に上がる感じ。あ、でも、もう、あ、きた。もういい、じゃあ、もう、表面キラキラしてる。るはいてるてるはい、じゃあ、よろしく。あ、広げて、ひっくり返し て, て。まるで。っまるで。で、そう。綺麗のよいしょ。おお。はあ まあ、まだちょっといいんじゃな い, すすごい綺麗、ねうん、菊の花みたいな感じになってますねオレンジのこ こ, ここ菊の花って表現するとこって、OK、ごめんなさいすみませんなんだっけなんでした三筆系のハッサクハッサの方がねなんかリアリティあるよね、はい、そうすごいチコとかもすごいね、うん、本当に結晶が尖って出てる、うん、プロゼで取れたどう大丈夫、はい、本当に針がたくさん立っている、はい、感じが やっぱり量が多いと痛い。じゃあそれはいえっとシャーレかな痛い移すってことで。あそこも痛い。<笑>うん、でも固いこと、細い割に結構刺さるというか。あでもボロボロ崩れちゃうわ。ちょっと。はい。ま、じゃあそれは一旦ちょっと保管して。めちゃ使ったんだけど。結<笑>構一旦冷えて固まったようだけども、はい、もう一回溶かしてある、はい、変化が起こるんだって ね,、うん、ね。一旦溶けて普通はだ、まあ、次の段階かなって思ったところが。はい 一旦溶けるんだけど。まあ、溶けてきました、ね、今液体。紅茶色。紅茶色。はい。ストレート。濁ってる。透明。ね、透明色。紅茶色ですね。というは。透明と言っていいんじゃないか。透明ですね。うん、まだ。はい。無理無理わせてるんだけど。<笑>ところがそれで。と、今まで液体っぽい、ね。液体。から。あのが。あと、なんか。固くなってきた。おおすごい。もうきたきたきた。固まった。 固まってるよ ね, ああ い, ねいらしても動かんへんない、ね、まあ相転移が起こったらしいんですけどす、ねはいうん、細かいことは、まあ、ともかく、はいね、一旦こういう現象が起こるってことでねはい、はい、じゃあもう一回加熱再加熱、はい、再加熱ですでいっ固まったかに見えるんですけど、はい、加熱を続けるとそれは加熱を続けると 黒, とで い, い, 黒いですね イソジンみたいな色になってましたょっと な,、うん、なんかちょっとさっきよりもはかは柔らかくなった。なってきたような気がします。でもドロドロってなって注げるようだったら自分の判断でじゃあ注ぎますと。せーの。ーすげえ。あ綺麗綺麗。固まって。すごい。立ってる。 渦を 巻, ウを巻いているような。そうですね。渦を巻いているような形。になっていますね。すげえ。溶けるわけじゃないんだよね。溶してみようか。<笑>ええー、もう手で取り出したな。いいですか。<笑>うん、どんな感じ。あ、すごい、ゴムみたなんか、水飴というか。あ、すごい、すごい、すごい、伸びる、伸びる、伸びた。あ、切れちゃった。 これうん、すごい。さっきの粉とはもえんよ。うん、じゃあさっきの炭火用とちょっと比べてみようか。で,、ね、で最初の粉末が、うん、ということで、硫黄の塗装体ということで。はい、これもね放置しておくとさ、こっちに戻ってっちゃうんだよ。 にこれもねうんと放置しておくとこっち、まあ、粉にはならないけ ど, 粉にはならないけど一応結晶としては斜方ように結晶の形としては変わっていくとあ、ねまあ、これが一番安定した形だってことなんですよねきっとねんなんか最初ほら茶色っぽく濃かったのがもうすでになんかちょっと黄色っぽいというねこっちよりの色になってる続け、うん、はい